フィギュアやアクセサリーをより美しく見せてくれる強化ガラスケース4段高さ 160cm 富士貿易フィギュアケースご紹介します今日から自信映画意道を歩み続け早18年あの日一つの決断をしたそれは自分自身が表舞台に飛び出すことだったこの記録は人生をかけた熱い熱い挑戦ださあ準備はいいか監督お前の底力見せてみろよ 本番いきますよーいカメラオッケーオッケーイヤオッケーよーいスターどうもみなさんこんにちは監督ラブの監督ですはいカメラ行ってダーンガラス コレクションケース。アマゾンブラックフライデー。皆さんは何を自分にプレゼントしましたか今年。2021年の自分と来たら、もうこれしかない。フィギュアケース。3代目。通常価格 24,750 円。こちらがなんと、13,096 円。というわけで、自分のご褒美というわけで購入させていただきました。もう今年全然映画見てません。もうアニメばっか見てます。今、まあ、見てるものがね、ワンピースを1から見始めました。今多分30話ぐらい。あと見てるのもらっ 話がが達成しましまたが今回はフィギュアケースを紹介していきたいと思います。 フィギュアケースはですね、たくさんありました。すでに2台買っております。監督の部屋的に、もうこれが多分最後のフィギュアケースになるかと思います。じゃないと、壁という壁がもうフィギュアケースで埋まっちゃいますので。はい、というわけで、今回はですね、富士貿易さんのフィギュアケース、高さ160センチもある。前のやつよりは低いんですけども、まあまあでかいっす。重たすぎます。重さをちょっと見ておいてください。全力でいきます。腰ぶっかり。重さ。 全然、まあまあ持ちにくいって言うんですけども、何キていうのやばいでしょこれね、横に倒してここまでもすらしながら持ってきましたからね、やばい重さです。では紹介していきたいと思います。こちら、全面ガラス製で360度、どの角度からでもディスプレイしたフィギュアを見ることができます。ガラスは全て強化ガラスを使用、棚板耐荷重は約5キロ、棚の高さは5段階に調整が可能、棚板は取り外して使用することもできます。サイズが 42.5 センチ、奥行きが 36.5、高さが160 60センチあります。約21キロございます。思った。コレクションケースにその枠の部分はフィギュアを置けませんので、幅が38センチで奥行きが 28.5 センチのベースを確保することができます。扉はですね、マグレットタイプで手軽に開閉することができます。フィギュアケースではおなじみの花を乗せるにはキューバンダボが採用されております、まあ。そしてですね、今回のフィギュアケース360度見ることができます。ガラスをつなぐジョイントは透明な光を通すので、コレクションを明るく見せることができます。ケト防止パーツも付いているので地震対策も ッチリできます早速開けていきたいと思うんですけどもこれをねこう回るレビューによってはですね開ける前から割れている可能性があるこれは怖いんですよああ倒れてこないいやケゲースに殺されるのは嫌だからわ、ね、このままやるとなんか倒れそうなんでおやね。おおおお、えー、おおおおおおおおおおおおおいおおおおおおおおおお こちらが説明書ガラスコレクションケース4段材料はこちらですね12枚だけなんで、まあ、今までやってきた中では一番簡単かなと思いますねこちらが部品ですねそしてこれはこれだけで重たい片手で結構ギリ、えー、上か下から天板ですねおいちょっとやめてそれそれこれかじったらさやばいからやばいからそれやかじったらダメだってそれそれやったらね体にくっつくし それないからや め, てやめてやめてやめてやめてちょっとやめてそれはやめて頼むからやめろよこちからがポールですねおおこれこれ欲しいだろナビいくぞおいうわあうおううおお割れておりませんねよしよしよしよしと思ったああ はいではですね、早速テンポよくねガンガンやっていきたいと思います軍手が絶対必要です軍手が必要ですあっょ<笑>っとったはいこれが土台になるのでは い, というこれでぐるりと回りましてすでにですねこちらに2つフィギュアケースがございますのでこの隙間今開けてきたのでここに置きたいと思いますまし下に敷きたいですこちらを引いてるアレックス今何時 19分午後4時19分ですねミッション1地盤にポール0をボルトで固定しますはいで監督はですね本当は足の4つにですねこ れ, これ不安定なんですけどこれ使わないでいきたいと思いますまずはこのボルトをです、ね、四隅につけていきたいと思います ここを足で踏むと死にますでは続きまして長いポールがです1個ずつすくみ入っておりますこ回すタイプですねここをくるくる回しまーすはまりましたそしてこれを4本分やっていきたいと思いますなかなか使わない筋肉を使うのでまあまあ使えますねもうおいやめろやめろ閉めます立てます 続きましてこちらがダボですねガラスをこうギュッてね乗せるフィギュアケースにおなじみなやつですねそしてネジをここにセットしますここですねこう回していくというタイプですねいやーどうしよう迷いますねこれはとりあえずまず下の段はまず全員いいでしょダボつけ終わりました、まあ、とりあえず今のところここと ここととここ列にガラス天板を置きたいと思い思ますはい、というわけでですね、こちらの1番が今終わりました。続いて2番、シードガラス板、ありました。これがやっぱり重たいんだね。割るなよ、割るなよ。置きました。こちらが終わりましたので、コーナージョイントというものこのめちゃくちゃ長いやつでした行き行きが狭い方が。ジョイントの部分をつけたいので、下からで。はいはい こちらジョイントがはまりました次4番ですねこちらですね B とかかりとありますあっ B とがっつりくっついてんだけどじゃあまず奥からいきましょうかねうんええー、こういうことか奥側が深い目、ね、のこれ逆なんだわかりましたそりゃはまらないわけだわ確かにこれ2人欲しいわむずいなこれパリに行くなこれちょっと固定してはいはいはい オッケーオッケーできたできました何が難しかったかというとまあこここれがうまくここのうまくね噛み合わさり噛み合わさなければダメなんですよねでかつ、えー、下にここのねガラスがはまるところの隙間ねここもうまくちょうどね左右対称にはまらないとできた相当疲れますね 次行きたいと思います。これは簡単だなぁ。床の部分と全く同じ感じでやっていきたいと思います。こちらが天板ですね。これちょっと剥がせ。あ、大丈夫かオッケー。そして、ここネジを、えー、ここにですね、ネジを入れてセットするんですけども、ネジ穴がついているので、ここに差し込む感じでガチャっとねで、こんな感じでここをネジを回していくという。よ、えー、こいつで回していきたいと思います。くるくるでこちらすべてうまくできました。 はいというわけでですね入っていきたいと思いますあなるほどフィギュアこんな感じで入ってるのか な, なるほどですね、えー、というまあ冗談をさて彫の工程が深くなってまいりましたねまあ、5番が終わりましたので次が6番でございますうんーちょっと待って横に倒してますけどこれ ど, どういうことまずこの黒いやつを入れてこいつを差し込んでこのネジを こちらの金属プレートここをこうだよ、ね、こいつを差し込んで、うん、ラスト A のガラス上と下がうまいタイミングで合わないとなかなかハードルが高いというのをね過去のフィギュアケース2回やってるので分かりますよ私は、はい、今ですね下がうまく合わさっているのでいい よ, よしそしてあとはドライバーの作業です こちらですこの磁石の部分を扉にはめるというこうつけてこのこれをはい、ついに完成しましたどんな感じかと言いますとあ、えー、いたいこうするといいアケースです韓国フィギュアさて、おき、ね、ガラス一個目あなるほど、はい、あ怖い怖いおしあと少しでできるぞはいできましたースピッカーは下に置きましょう やっとできました。えっ、ー、とアレックサ今何時? 6時10分です。はい、というわけで、やっぱりですね、二時間ぐらいかかりました。で、早速語っていきたいと思うんですけども、本日届きました。こちら、じゃじゃん。 はい見てくださいこのダンボール購入した商品がプリというですね製造メーカーのメームチャイナドレスバージョン7分の1スケールと呼ばれるです、ね、もう箱がでかいのなんのフィギュアケースを新たに購入したということでそれに合うものを欲しいなと買わせていただきました。 一<笑>回ね、開封はされているというわけですが、みっちみちに入ってです。よいしょよいしょよいしょああ入ってないかと思ったぜ。入ってないわけないよね。で、裏ですね、はい、こういったものが中に入っております。楽しみですちなみに監督なんですが、確別にね、レムが大好きっていうわけではないんですけども、最近ね、数えたんですなんと12、三3体いました。もう買いすぎだろ。それが好きと言っているようなものでしょ。オープン。おい。 画面が埋まる。いや、素晴らしくでかいです。オープン台座が石えぇ、ー、すげえ、これ。下に落ちたら、絶対、本物の石と間違って、こけるやつ。あ、ここにね、足か何か入れるのかな。ジャジャーンクオリティは、やっぱりやばいですね。そして、リアルなタイツを。ほれ、ほら、見て、これ。あ、破れる、破れる。グーファン風を感じる、クシュー。ファン。あちょーかっこいいですね。こんな感じになっております。 台座のこのこのはい、ダメに収まらない。全長30センチもある、レム、プラス、岩。そして、モーニングスター。リゼロ見てない人はわからないかと思うんですけども、まあ、レムの武器ですよ。残りですね、3本あります。これをよく見ていただきたい。好きな形に曲げることができて、うま、ね、くこれにね、乗せて、自分で形を作れるタイプとなっております。こんな長いの振ってんの相当腕気なかった無理でしょ、この腕の細さは。 このついつを躍動感っていうの素晴らしいです360度見れるフィギュア、まあ、フィギュアは基本見れるんですけどね ではですね、早速フィギュアケースに飾っていきたいと思います。 30センチあるレムを飾っていきたいと思いますめちゃくちゃ隙間あるこんな感じですねというわけでおおフィギュアショップ監督100均でこちらのですね雑草を2つ買ってきましたでなんかいい感じじゃないこれサイズ的に置き場所がなくあぶれている3体ですねずこはいいですねなんか雰囲気めっちゃあるぞこれ雑草の世界にいるかまどねずこと倒れるなこれあこれはバランス感覚がおおお雑草の世界にいる あ、そう行けばどうなすかおっいいじゃないですか、はい、ああああ<笑>ダメだねず子すぐ倒れるわいやレムのフィギュアめちゃくちゃいいねガンそしてえー、っとですね先にマイさん入りますかまあまあまあ 悪, 悪くはないはいというわけでナビからのうーわいいですねはいこんな感じとなっております 高原にいるマイさんカラーのレムいいねカラーのちょっと見えないけども全然見えませんね今回はですねアマゾンブラック製図で購入、えー、地震などの備えにも安 ン, ン魅力的なコレクションペースないーやたー、はい、重たいんですこれ。 さあ残りバブバブバもうしゃべらなかった。